曲名、鳴子湾になります。だそうです。あ、支部名もお願いしてよろしいですか。<笑>よさこい一生です。よろしくお願いします。だそうです。はい、お願いいたします。 We're、yeah, young!、Yeah. Hey! はい、よさ こ, こで一生の皆さん、島田さん、ありがとうございました。残って。